大阪府のミルクさくらさんからのノンノンジングルはーいじゃあみんな小テスト始めてーあのー、先生んどうしたの蛍この小テストなんだか習った覚えのない問題ばっかりなんですけどんーあれこれ夏美に渡すプリントとあべこべに配ってたねごめんごめんそうだったんですねよかった わからない問題ばっかりでびっくりしちゃいました11のテストだからねわからなくて当然だよなんだそうだったのかうちも全然わからなかったけど数ねえの間違いなら仕方ないよねいやお前はわかれ小5のテストだぞそれ